ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします、えー、この際一言申し上げます北方四島交流訪問事業につきましてはこれまで多くの国会議員も参加し日本国民と四島在住ロシア人との相互理解の増進等を図ってまいりましたこうした中 先般実施されました本年度第1回の同事業におきまして参加した一国会議員の言動により問題が生じていることは大変遺憾なことであります我々国会議員としては元島民の方々が戦後いかにさまざまな苦難を余儀なくされてきたかということにしっかりと思いを馳せ元島民の方々に寄り添いながら同事業に参加していくべきだと いうふうふに考えます今後の国会議員の参加にあたっては、こうした経緯を十分に踏まえ、訪問団の一員として、また国会議員として、誤解を招く言動を行うことのないよう、十分に留意するとともに、議員交流をはじめとする、あらゆるレベルでの日露交流を活発することなどを通じて、相互理解の一層の促進に尽力されるよう、強くお願いを申し上げ、 委員各位におかれましては、この旨を各会派においても、えー、共有いただくことを心より、えー、お願い申し上げます。